ぬ、うん、それでお主は30万の部下でも止められぬ上様なすべきことをせい我が息子を殺した者に言葉はない龍之助様に手をかけたのは決して我々ではございません大城無限の死も 我々のせせいではありません真実を歪めていたのは上様の弟君です。そのような至極くけしからの言いがかりを信じるはずなかろう。証明するものがあるのか証言がございまする。おいではないか。 これがお主のやり方かこの畜生があんたの息子をその手にかけたんだ嘘ですおじさま嘘です汚れた忍びが刀で襲ったのを見たのですこやつがこやつが龍之介を殺した違うこれは嘘よ。うよ、ん、続けろおいよこいつは無限先生も殺した すべてはあなたを欺くためです、おじさま。よう傷つけ、嘘をつけと脅された。だが、屈指はせぬ。すべて知っているのは、現場を見たからということだ違います。なぜそこにいた竜之介がどこにいたか、どうやって知り得たおじさま あなたは分かっていらっしゃらない私に嘘はつけぬぞ、おいよ。答えろ。正直にな、誰が、この部屋の誰が、世の息子を殺したのだ。お願いです、おじさま。世は父上の言う通りにしただけです。したくなかった。父上が刀を用意し仕向けたのです。悪いのは世では。もういい 口を開くな登る弟め今まで騙していたのです気づくべきであった戦いへの執着平和な策を話すといつも反対した弟は平和を欲していなかった征服を求めていたのか もし生まれたのが100年も前であれば最強の将軍になっていたであろう過去の闇は今をもう曇らす失った者へ私たちは復讐を望んでおりますしかし上様の指揮にお従 い, いたします無限様がかつてそうであったように 無限死してその忠誠を果たそうとするのか我が弟に名誉の死などありえぬ死して忘却へ歴史の片隅にのみ存在すべきだ本拠地へ乗り込め寸府城にな弟と対峙しなすべき責務を果たすのだ戻ってきた時 そなたらの処遇を話そう。仰せのままに、上様。では、余計一刻も無駄にはできぬ。お前もだ、のる。 あの二馬車で行けるのはそこまでだ準備は以外じさんわわわ興奮すると若返るの熊クマでさえやる気満々じゃ<笑>そうだな他のやつらもそろそろ配置についたこかこっちだよアイさんもうじきつくよ大した高校技術ねゆきちゃんさあ これからが大仕事ね登るに近づくのは容易ではなさそうだな最善の道は常々見えないところにあるもんじゃわしが前に教えたことを思い出せ井戸はそれぞれつながっておるんじゃでは 城の上部に行くには井戸が使えるってことだな拓馬様は井戸には鍵がかかって入れないと見ているわ城前には鍵がある私鍵を探せるよ途中で私たちの変装用の服も探さないとねいいでしょう他の仲間とは途中で合流して 井戸には一緒に入りましょうそこから先は入ってから計画しましょうさて始めましょうか準備万端だよ愛子さんわしは準備できたぞハヤトよよしとっとと終わらせようそうだね今は優位に立っているわ移動中よ終わったネと鳥。リし足 小刀はダメよ静かにして。<笑>ないわ待つのって退屈そう静かにね<笑> 楽しいわね。 見られないよういしょ。ここ されてるんだから時間は無駄にし張る人たち気づかれないまま。はあ面白そうっこっちじゃないわ。 他の道を探オなガサナイトクリート。おはういます。ジャンプして登るの共にニーキングセットナイト。やった<笑>行くわ<笑>お侍さんの 超敵できるわよ<笑>仕掛けがいっぱいコス殺しちゃダメよ<笑>いつでも準備は敵の視野に入らないよ 行くわよ。ラワーのシューチー。シズカをして。し<笑>。準備完了。行かないの早いにされてるんだから。簡単ね。<笑>静かにして。 言うの叫びちょっと待ってリロード目立たないように し, ま し, しの人見守っててください<笑>準備いいわよ団結するのですしっかり見張る人たちをね撃 て, 撃て 最も優雅な鼓動ちゃんみんな無事に出てこれて安心したわい。 これで私たちの役目は終わりね。あとは上様への報告だけよ。俺は行けない。あ、なんで私たち将軍様の目通りにやったでしょ俺は上様のために動いたんじゃない。俺自身。それから。分かるだろう。誤解しないでほしい。あんたたちが嫌いとかそういうわけじゃない。 これまでと同じようにはいかない。わかるわ、本とさん。では、わしらもやとに習うとするかの、ゆきちゃん。でも、将軍様は私たちを探しに来ない。大丈夫、ゆきちゃん。上様には報告はするけれど、私にはまだ取引できるものがあるから、上様がそれを受け取れば、このくらいの命令違反は見逃してくれるかも。じゃあ。 これれでお別れなのこの先の道のりは長いぞもうちょっとばかり旅を続けてこの先でお別れするのはどうかのうんそうしていい愛子さんいいよね私は反対しないわあなたはどうするのハヤトさん<笑>まあいいだろうあと数理くらいなら我慢してやらんこともない 昇の死により影様の陰謀はようやく終わりを迎えた歴史が真実とは限らない歴史は昇が実の兄によって軟禁されそして自決したとされている陰謀や反乱に終わりはないしかしかの幕府はその後300年もの間平和を維持したのである。 無限の復讐を果たした後解散した一行のその後を知る者はいないがしかしその偉業は多くの伝説を生み出した将軍のためにどれだけの人が戦い命を落としたのか名前も功績も世に出ることがなくその物語は永遠に闇の中に沈んでいるのだ